はい。おはようございます。ラスカルでございます。今日の動画はですね、えー、自分で自家製麺を売って、オリジナルの TKM、こちらを作っていこうと思います。で、えー、このね、TKM を作るにあたって、昨日からね、若干まあ、チャーシューとか味玉とかね、少しね、仕込みはしてあるのですが、えー、その続きからね、えー、今日は作っていこうと思います。昨日仕込んだものなんですけど、醤油漬けのチャーシューですね。 これを使ってね、え燻、ー、製を作っていこうと思います。まずは、こちらのチャーシューですね。えー、1日というか、一晩か、漬け込んであるんですけど、こんな感じになっております。で、このね、水気をね、よく切っていきたいと思います。よいしょ。燻製をするときに、表面に水分があるとね、香りっていうのが結構つかなくなるので、えー、ここはね、しっかりと水気を取っていきます。よいしょ。 そしたら本日はこちらのね、燻製機を使っていきます。よいしょ。本日燻製に使うのはこちらのね、桜のチップを使っていきます。桜と。こんなもんか。はい。ふたしてと。よ、えー。はい。ふい。ええで、はいと。オッケー ここの状態で蓋をしてこの状態から約2時間ぐらい熱、えー、くんをしていきたいと思います続いてねこれもも肉なんですけど、えー、昨晩からね、えー、クレイジーソルトに漬け込んでありますでこれね、えー、我が家にあるテスコムさんの低温のコンデクションオーブンですねこれねめちゃめちゃ使い勝手いいんですよでここに、えー、ジップロックのまま 使えるので中にこれねよいし ょ, で、ね、いしょ低温のファンモードで、えー、65度に設定して約2時間ほど加熱していきたいと思いますで一応ねこれお肉の、えー、準備は整ったんでここからね、えー、麺の方を打っていこうと思います今ね目の前がねすげえごつくなってるんですけどええー 機械とか、えー、材料持ってままいりました今日はね、えー、自分のデカ盛り用と嫁さん分のね、えー、一人前を作る予定なので小麦の方は約1 5キロを使って製麺をしていこうと思いますメインの小麦がこの春豊かっていう、えー、こちらを約1 2キロ、えー、全体の8割ですね、えー、小麦を使用してこれ特、ね、肥流っていう小麦、えー、これをね約2割の3 0 0ムですね こちらを混ぜ合わせて今回は製麺をしていきますまずこちらの 1.2 キロの、えー、春豊か風呂、えー、にかけていきますは い, い, い、OK こ, こちらのね特比、えー、流の方も一緒に入れていきます じゃあこれ一旦ねしっかりと小麦の方を混ぜ合わせていきます OK かなこんなもんで、えー、続いてはこの小麦に入れるお水を作っていきますお水といってもねラーメンのお水はただの水を入れるだけじゃなくて、まあ、乾水とかね、まあ、お塩とかいろいろ使ってね小麦にグルテンを発生させて 小麦自体をねこうつなげていく作業があるんですけれども、えそちらのお水を作っていこうと思います。小麦に対して三十八パーセントのお水、えー、つまり五百七十 CC ですね。よ<音声><音声> し, し、したらこれで五百七十 CC と、続いてお塩、えー、これは全体の一パーセント程度なので一点五グラムと。 違くね。15g じゃね。15g だ。はい、15g オッケーと。続いてこちらの冠水ですね。で、今回完水の方は約 1.5% えー、つまり 22.5 グラムか入れていきましょう。 で、この乾水についてはかなりね生になりやすいので水を混ぜながら乾、えー、水を入れていきますよいしょで今回ね麺にプリッとした食感を持たせるためにこの、ね、乾燥卵白、えー、こちらもね全体の約 3% ほど入れていきます 45g かよいしょ多いね 卵白軽 い, い今こんな感じでお水完成したので、えー、これを小麦に混ぜて水回しをしていきますまずは半分とこの水回しがね僕全然何回打ってもやっぱ慣れなくてめちゃめちゃ難しいんですよ やっぱり水が均一に回らないとこのね製麺をした時に小麦がねブチブチになるんですよね全体になじむようにしっかりと水を回していきますよしこれで最後かなよしこれねグルテンが発生するまでも ある程度時間がかかるのでこのまま約5分から10分ぐらいうまく水が馴染んでかつこう粘り気が、ね、出てくるまで回していきたいと思いますよっよっよいしょああこれがね重労働なんですよ疲れる いい感じかな全体的にそぼろ状というかこんな感じまで、えー、水回しますそしたらこちらのマシーンの出番でございますこの上にね、えー、小麦入れていきますある程度ダマにしてよいしょいよっよいしょ ここからの工程はねバラがけという、まあ、このね小麦を固めて1個の明太にする作業になるんですけれども僕の場合はちょっとね麺の量が多いのでこの機械にねバラがけを任せちゃいたいと思いますはい、いってらっしゃい OK、かな今ねこんな感じ見えるかな明太完成しましたよいしょ一旦この状態でこの明太をね袋に保存して約ね1時間ほど寝かしていきたいと思いますと、はあ、いうことでただいまね麺の方が寝かし終わりましたんで このあとね、えー、この機械を使って、まあ、圧延というさらに麺に圧力をかけてコシを出す作業ですねこれをした後に麺をね切り出していきたいと思いますいってらっしゃい疲れちったぜ 今ね、えー、無事圧延の方まで終わりましたんで麺をね、切り出していきたいと思います今回、えー、2mm の切り場を使っていきますそしたら麺切り出していきましょうそしたらこの麺を一定の長さでカットしてってと。 よし切り出しは OK かなそしたらこちらの麺にち、ね、粉をまぶしていきます一食分を麺箱にと。 感じで完成しましまたいやー製麺大変だったはいということでただいまね製麺終わりましてちょうど燻製の方も完成したので開けていきましょう燻製こんな感じでございますいい感じのバラできておりますよしはいチャーシューこんな感じで完成しましたそしたら、えー、こちらの方でね え醤油の返し作っていき ま, すまずこれねお醤油が500と、うん、今回え TKM といってもねちょっと変わった TKM 作っていこうと思いますでこのトマト缶ねこれをね一缶丸々入れちゃいますで若干醤油が薄まるのでその分お塩を 適量を入れちゃいますでこれを火にかけていきますこれで返しがねぷくぷくと泡立つぐらいの温度で約ね30分ほど火入れをしていきたいと思いますそしたらねチャーシューとか具材全て完成しましたので、えー、嫁さんの分のねこのオリジナルキーゲーム作っていこうと思います メン入れてっとよしその間にまずこれ先ほど作ったトマト入りの醤油の返しを 30cc とそしたら今回は香味油洋風にオリーブオイルを使っていきますオリーブオイル大体 15cc ですねこれで下準備は完成でございます いやもうねちょっとぶっちゃけこんなこと自分で言うのもあれなんですけどめちゃめちゃうまそうな気がするイエーうまそうだぜ<笑>よしったよしよしっかりね水で締めていきます、えー しそしたらここに黒胡椒とトッピングにゆでキャベツ、はい、チャーシューと。うん で、これがももですね。で、これね、トッピングトマト、乾燥バジルか、散らしております。青ネギに最後、これ、にんにくと、やっぱりトマトにはにんにく合うので、これはあえていきましょう。で、ラストは、TKM なんでね、えー、卵。 中央にいやー、はい、できたーできましたこれフルトッピングのオリジナル TKM でございますこれをね嫁、えー、さんに食べてもらいたいと思いますということで普通だったらねこれ作るところとかいろいろね動画を撮るところなんですけれどもうち大食い動画なんで<笑>ちょっとねその辺りは省略して めちゃめちゃうまそう結構ねテンション上がってます<笑>もうお腹空いたんで食べていきましょういただきますいやおおほいほいほいしっかり TKM よなってるわうまっいやうまっ この麺がね、だいぶ、もちもちしてるけど、張りがあってね、t k ムにぴったりの麺になってるわ。そしたらちょっと、ここ、割っちゃいましょうか。ね。おい、おい、おい。これちょっと具材混ぜちゃおう。下にね、返しが入ってるんで、よいしょ。よいしょ。う, <笑>うまそう。 いやよいしょこっちもね一回全部混ぜちゃいますねよっああよいしょうわめっちゃうまそうじゃないこれ<笑>よいしょだ う ま, ーうまーしょうゆもねかなり火入れはしたのでまろやかになってるしかつねこのトマトの酸味っていうのかなしっかりと効いてるんでバランスがいいねてかしかもオリーブオイルの香りがね結構効いてる。 たら、こちらね、もも肉でございます低温チャーシューね、だいぶ柔らかそう柔らこうまっ<笑>トマトと一緒に行っちゃいましょう、これめっちゃうまそう<笑> うまいやこんなの生トマトのこの酸味いいねうんゆでキャベツもいい仕事してる<笑>これね醤油漬けのさくらチップで作った燻製チャーシューでございます 香りいいちょっとこれそろそろ飲んじゃいましょうかそれでは皆さん乾杯と。 シャーシュート飲みたいか<笑>う、ま、ただ思ってたより麺料あるな作りすぎた気がする ははしてと、はいい杯目完食でございます今1杯食べましたけど結構ねお腹たまるよ声<の>声<それ>。ってかこれどんどん混ぜていくとさチャーシューのこの燻製チャーシュー香りがね全体に移るんですよ。 またこのスモーキーな感じがこう全体をねキュッと引き締めてくれますねこれがいいアクセントになってるいやーなんだかんだ腹いっぺー 普段こうやってね、ラーメンね、撮影してなくても結構作ったりするんですよ。ただ、やっぱりね、こうスープを炊くってなると、もう何時間もかかっちゃって、結局ね、朝から作っても食べれるのは夕方とか夜になっちゃうんですよ。ただ、こうやってね、こう TKM とか混ぜそばだったら、朝作っても昼間のうちにね、食べれるんで、いいね、手軽で。だって今日製麺したって、4時間かかってないと思うんですよね。めちゃめちゃ早い。<笑> まあ普通の人は製麺とかスープも炊かないか<笑>うんせっかくだからゴールデンタイガーさんにおくろう。 なんかいっぱい<笑>これ2つの丼で量的に言ったらさ相当あるのよお店でいつも撮影でね食べているすり鉢よりも絶対麺あるめっちゃ多いもん <笑>この輪切りのトマトが最後の一口でございます。<笑>ごちそうさまでした。はい、ということで、えー、ただいまね、食べ終わりました。自分で言うのもなんなんですけど、完成度は高かった。僕がね、よく言っているゴールデンタイガーさん、本家のものにはもちろんね、 負けるというか、追いつけはしないけど、自分で作ったっていう満足感もあるんで、個人的にはね、こう、本家にも引けを取らないような TKM が完成しました。いやー、大満足のもう自家製 TKM でございました。市販で売っているね、麺とかを使っても美味しい TKM できますんで、ぜひ皆様なりのね、この TKM、ご自宅でアレンジして作ってみるのもいいんじゃないでしょうか。